清 水, 忠君清水君日本共産党の清水忠です、えー、最初にですね、まあ、強引な委員会運営に厳しく抗議したいと思いますカジノ解禁推進法案につきましては2日前与野党の合意なしに委員長の職権で立てられました全ての会派が出席しないもとで質疑が行われました続いて本日の委員会においても 同様に委員長職権で強行されました。しかも質疑を終局し、たった二日間で採決をすると。もう会期延長のどさくさに紛れて、このような国の在り方を変えてしまうような重要法案を強行するということは、断じて許されないことだと言わなければなりません。今日、 各社説をカジノについてて出しております毎日新聞は唐突な採決に反対するとの見出しまともな議論もせず採決することなど論外だ朝日新聞危うい賭博への暴走という見出しわずか2週間の延長国会で成立を目指すという異常な状態である。 読売新聞、人の不幸を踏み台にするのかという見出し、カジノの合法化は多くの重大な副作用が指摘されている、十分な審議もせずに採決するのは国会の責任放棄だと厳しく指摘をしております。提出者の方、代表して答えていただきたいんですが、このような指摘をどう受け止められますか。 国民の理解が、カジノ法案に対する、今、十分深まっているという、まさか認識はお持ちでしょうか、岩屋議員、お答えください。岩屋君。あの先生もご案内だと思いますが、あこの法案はあの、かつてですね、その原型があ国会の内閣委員会で審議をしていただいたこともございます。 でその後、ごく一部の修正を加えて、えー、国会に提出をしてです、ね、まあ、私ども、一日も早い審議をお願いをしてまいりました、まあ、残念ながら、数字にわたってあの継続審議ということになってきたわけですけれども、まあ、この間、えー、最初に法案を提出したのは民主党政権時代でございますが、まあ、そこから数えても数年間になるわけですけれども、さまざ、あ、まなレベル で, です、ね、この IR 構想の是非について、 あの、議論が行われてきたところだと思います。先生とも一度テレビでもご一緒をさせていただきましたが、まあそういう中にあってですね、あの、ぜひですね、今般は、あこの推進法を成立をさせていただいて、で、このことによって、あの、刑法上の違法性が即約されるわけではありませんので、政府がこれから提出をしてくる、その制度設計を含む実施法をですね、しっかりまた 国民的な議論とともに、国会で審議をしていただいて、ご判断をしていただくと、こういうことでございますので、あのそこはこれからもです、ね、しっかりと国民的な議論を深めていかなければいけないテーマであるというふうに考えております清水君。まだ理解は深まっていないと、これから議論して深めていこうというふうに伺いました、だったら採決なんていうことは、もうとんでもないと言わなければなりません。まあ、関係する大臣への質疑 そして参考人招致、まあ、広く行いです、ね、国民の声を聞くことを含めて、まあ、徹底審議を行うこと、改めて委員長にお願いしたいと思いますが。五 国, 国と言いましても、今日採決するというんですからね、これはもうやめてもらわなければなりませんし、採決の前に、あの理事会で協議をしていただくということを強く求めておきたいと思います。それで そもそもですね法務省に伺いたいんですが、このカジノというものは、刑法185条および186条に違反する賭博として禁じられてきたわけですよね、なぜこのカジノ賭博が禁じられてきたのか、教えていただけますか。法務務大臣政務官 お答え申し上げます火事のときは賭博について、まあ、刑法第185条、186条に、えーまあ、規定されており、まあ、現在も、えー、禁止されております、まあ、賭博自体はもともと明治15年1月1日より施行されました旧刑法においても禁じられているところでございますけれども、えー、その理由としては、えー、賭博行為が勤労、まあ、その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により、財物を獲得しようと他人と 相, 相争うものであり、 国民の社交心を助長し、勤労の微評を害すること、まあ、副次的な犯罪を誘発する、さらには、えー、国民経済の機能に重大な障害を与える恐れがあることなどから、えー、社会の付属を害する行為として処罰しておるというふうに考えております委員長清水君。今、明快にご答弁いただきましたように、さまざまな害悪、まあ、副作用といいますか、こういうものがあるから禁じられてきたわけですよね。えー 国民の社交心を助長、勤労の微風を害する、もう二宮尊徳も草葉の陰で、泣いてると思いますけどもで、この禁じられた賭博の中で、岩屋議員、なぜカジノだけを例外にこれ合法化しようとするんですか、なぜカジノだけがこれをこの規定から外してもいいと、カジノは賭博でしょ、今、なぜ賭博で禁じられているものを禁じないように、 いわゆる合法化しようということですから。その根拠を分かりやすく教えてください岩井君あの、私どもの構想、またこの推進法で規定をしておりますのはあの、カジノというゲーミング場単体という施設ではございません、それはあの法案に明記しているとおりでございまして、あくまでも施設の一部に、えー、カジノというゲーミングを含む統合型の施設のみを、 あの、認めるということでございますので、その、まず最初の前提が違っているんだと思います。そして、その刑法で禁止をしているのはですね、例えば、あの、まあ、その、本来の、その、競馬、競輪、あるいは競艇オートレース、宝くじとともみんなそうなんですね。しかし、その、先ほど、あの、西村提出者からも説明をさせていただいたような、 要件を満たすものに限ってですね、違法性を阻却をして認めてきているわけで、今般、そのカジノというゲーミングをあくまでも統合型施設の一部として認めるということは、そこには妥当性があるんだろうと。それは、日本の観光振興、観光立国、地域振興、あるいは財政への寄与というその公益への貢献という観点からですね、 これはあの認められてしかるべきなのではないかというのが私どもの考え方です清水君。いやそれはおかしいでしょうあの、統合型リゾートの中に設ける場合は違法だとではあ、合法だと、ではカジノだけ単体で作ると、仮にそういった場合は、これは違法だということですか、必ず IR、いわゆる統合型、あなた方という統合型リゾートの中の一部だから合法であり、単体では違法だと。 いうことになるんじゃないですか、そんな根拠でいいんですか、岩井君。まさに先生がおっしゃったとおりだと思います、そのカジノっていうゲーミング上単体だとです、ね、刑法の違法性を阻却するに当たらないという判断になるんだと思います。清水君全く理解できません。だったらですね、IR の中に、例えばパチンコ、パチスロこういうものを設置すると。で現在は 店内で直接換金することはできません、景品卸業者、そして景品買取業者、そしてパチンコ事業者のとで三点方式でやってるから、あなた方が言うところの風営法の範囲で、えー、違法性が阻却されていると、こういうふうに言うんだけれども、では、IR の中に今のパチンコやパチスロ店ができたとすれば、これは違法性が阻却され、合法となるということですか。岩井君 あの先生がおっしゃるパチンコパチスロっていうのは、あくまでも遊戯でございますから、あのー、その質問の前提があの適切ではないんじゃないでしょうか。はい、清水君遊戯じゃありませんよ、賭博ですよ、だから3点方式をやってるということでね、仮にこれが、仮にこれがです、ね、店内で直接監禁されるとしたら、 それは賭博だということで今まで言われてきたわけです。ちょっと議論を変えていくんですけどもね、いずれにしても経済振興とか経済成長というふうにおっしゃったんだけども、これはね、やっぱりね、歪んだ発想だと思いますよ。賭博を合法化してね、そして経済を良くする地域振興というのはね、他人の不幸の上に富を築くものであり、その原資はどこから出てくるんですか、誰かが賭博で負けて、不幸になって、そのお金を原資に、 奪い合うし、配分をすると、すべてではないかもしれませんよ、IR すべての売り上げがカジノではないわけですから、でもほとんどはそういうことになるんじゃありませんか、で私は、ね、この賭博の持つ複雑的な問題について、警察庁に伺いたいと思います、で被疑者の犯行の動機について、その財種別統計から、ギャンブル依存、パチンコ依存による刑法 犯, 刑法犯ソース これはいくらありますかいわゆる罪種別のパチンコ依存ギャンブル依存このケース中村組織犯罪対策部長お答え申し上げます、はいえー、犯罪がいかなる要因によって発生したかについてこれを一概に申し上げることは困難ではございますけれども警察庁の犯罪統計で確認できる範囲では 平成27年中に検挙した刑法犯、これは34万件ございます、えー、そのうち主たる被疑者の犯行の動機、原因が賭博をするための金欲しさであるなど、えー、賭博をすることへの欲求であるものの件数でございますけれども、えー、これについては、えー、凶悪犯、殺人等の凶悪犯については9件、えー、窃盗犯については469件。 知能犯については175件ということでございます清水君、その合計件数聞いてます、はいえー、合計で707件でございます、はい、清水君、はい、それ707件というのはギャンブル依存でしょ、パチンコ依存についての合計件数を教えてください。中村組織対策本部長。えー、パチンコ遊戯をするための金しさと、パチンコ遊戯をすることへの欲求であるものについてでございますけれども。 これにつきましては、凶悪犯については8件、えー、窃盗犯については804件、数えー、あっ、そ失礼いたしました、総数は995件でございます清水君。いわゆるです、ね、あの27年の統計で、パチンコ依存が995件、犯罪のようにね、それからギャンブル依存は707件、これ、警察庁の答弁です、まあ、合わせて1702件、1年間であったと。 これは事実ですで資料の1をご覧くださいこれはですねあのギャンブル依存症問題を考える会が作成しましたギャンブルなどの理由で起こった事件簿の最 新, 部最新版の一部をコピーしたものであります、えー、やっぱりあのパチンコだと競馬協定こういうものを要因とした、まあ、凶悪な事件横領詐欺事件あるいは児童虐待ネグレクト というのが多発してるんですよねで。一部を紹介しますと、兵庫県警巡査、1万円着服ですよ。わずか1万円着服してね、懲戒になると。パチンコなどで浪費し、生活費に給していたと。で、50番のところを見ていただきますと、大阪1億円、いや、1億5千万円着服と。で、その下は、滋賀 JA 職員775万円着服と。大阪府巡査部長、 パチンコ店で財布置き引き疑い、大阪・くの区でもコンビニ強盗と、こういうことで、いわゆるギャンブル、パチンコ、こういうものを要因とした、ね、いいですか、社会的害悪は極めて深刻だということなんですよ。だから賭博は禁止しているんです。わかりますか、まあ、パチンコはいいわゆる三点方式ととうことで 違法性が阻却されているというこの間、政府の答弁なんですがまあこうした社交性はあり犯罪の恩賞となっている要因の一つとなっているということは警察署の統計でも明らかになりましたし今お示しした資料のとおりでありますで要するにですねこういうあのカジノという新たな賭博を解禁すればギャンブル依存を原因とする犯罪これ一層 増やすことになるんじゃないですか。小沢さんどうぞ。小沢議員どうぞ。小沢君、えお答えしたいと思います。ただいまあの委員がですねご指摘いただいたこのギャンブル依存症問題を考える会のこの資料でございますが、まあこういったギャンブル依存に伴うある意味では犯罪ということで大変有識問題だと思っております。ただしこの会はですね今回のこの IR 法案によって まさにそういった依存症の問題を的確にいわゆる対応していく、それがきっかけになって、例えば先ほど来出ておりますようなシンガポールのようにですねきちんとした対応によって、いわゆる依存症が減っていくということを大変期待しているというふうに昨日の記者会見でも言っているわけでありまして、そういった意味ではですねあの我々は このまさに IR 法案をきっかけにです、ね、そういった問題をしっかりと対応していくことが重要だと既存の依存症対策もそれから各省をまたがったそういった問題も。 統一的にしっかりとやっていくことが重要だということを考えておりまして、政府にも強く申し上げていきたいと思っているわけでございます清水君。シンガポールはなんか依存症が減ったみたいにおっしゃっておられますが、それはです、ね、相談窓口に行く人が減っているだけで、いわゆる自己排除、家族排除、いわゆる入場規制は25万人です、で低所得者の自己破産も増えております。 で私、申し上げたいのは、今、ギャンブル依存症を考える会の記者会見のお話しされましたけれども、えー、この団体がなんとおっしゃっているか、既存のギャンブル依存に対する的確な対応がなければ、この法案には賛成できないともおっしゃっておられますよ、改めて小沢議員にお伺いしますが、既存ギャンブル、まあ、あのこの方たちの言うところの競馬協定。 ボート、オートレース、そしてパチンコ、パチスロも含むということですが、既存ギャンブルに対する依存症対策、これを何をやられるんですか、具体的にお答えください小沢君。まああの これまでも何度もです、ね、あの依存症対策に対する対応は、話が出ておりますけれども、ま, あ、まず依存症対策としては、諸外国の事例や最新の知見を踏まえて、正確な実態を把握した上で、依存症に関する普及・啓発、あるいはカウンセリング、治療等の体制整備、事業における配慮義務、排除プログラム、ギャンブルのリスクに関する教育の検討など、 依存症を抑制するための予防、応急処置、そういったものをしっかりと考えていきたいと思っております清水君考えていきたいというのは、小沢議員のお話、あの思いであって、このカジノ法案でね、そうしたあの既存ギャンブルへの規制という文言、あるんですか、これ、この法案が通ることによって、えー、競馬、競艇、パチンコ、パチスロボート、オートレース、宝くじも含めて、どんな規制するんですか、既存ギャンブルへの規制が盛り込まれなければだめだと。 修正を求めたいと、それでなければ反対だと、ここまで言ってるんですよ、ギャンブル依存症対策の記者会見のお話を出されたんだったら、そこまで責任を持って答弁していただかないと困りますが、いかがですか。小澤君 具体的な条文に関してはですね、十条の八、あるいは十条の二個等で読み込めると、こう思っておりまして、そして具体的なですね、対策に関しては、これは基本方針を示すことによって、さらに細かい 実施法の段階で、各省庁関係するところとです、ね、統一的ないわゆる対応策を考えていくと、こういう構成になっているわけでありまして、これはしっかりと行っていくということでございます清水君。今、小沢議員がおっしゃられたのは、このカジノに対する対応としての条文で言われたと思うんですね、私、さっきから聞いているのは、既存ギャンブルに対する依存症対策が盛り込まれているんですかと。 ですからいやもういいんです、あの盛り込まれているんだったら答弁してください、そうでなければ結構です、結局です、ね、この法案には既存ギャンブルに対する依存症対策というのは盛り込まれておりません、あくまでもあのこの法案に対する、カジノに対する依存症対策という点では実、ね、施、えーまあ、法に委ねるということで、えー、カジノ管理委員会が政府に対して求めるんですか、まあ、結局、丸投げ白紙委任なんですけれども、まあ、そういうことであるということははっきりしましたから。 私はこれね、ギャンブル依存症を考える会の方々の思いからしてもです、ね、とても現時点でね、採決していいとか、賛成していいとか、そういうふうに思えるものではないということがはっきりしたと思います、でギャンブル依存症がね、536万人もいるわけですよねで、多重債務、失業、自殺、犯罪を誘発し、社会的コストを大きく損ねています、だから刑法で禁じられているんです、このような犯罪が多発しているんですよ。いわゆる、ね、成長戦略の偽装への上にです、ね その国民生活に社会的害悪をもたらすようなカジノ賭博を解禁するというのは、歪んだ発想ですよ、これはね、美しい国ではなくて恥ずかしい国だということを厳しく指摘しておきたいと思います、それでちょっと大阪の問題、ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、きょうの社説にもですね、先ほど紹介しました社説にも、大阪のことが書いております、朝日新聞、2025年大阪万博誘致構想を掲げる維新は、 万博候補地の人工島に IR 元夢を描く、それから今さえ言いました、ね、毎日、特に日本維新の会は、2025年の大阪万博の誘致を目指す立場から IR を推進しているということで、私も大阪出身ですのでね、松並議員にあの質問したいというふうに思うんです、私はね、大阪だけではなく、まあ、国民全体のカジノに対する不安、懸念、 こうした声でもっとしっかりと耳を傾けるべきだと思うんですよ、拙速な採決なんてとんでもないというふうに思うんですが、で松並議員はですね、あの一昨日の我が党、島津議員の質疑に対して、このように答弁されました、日本で最初に相乗効果を持った IR 施設を作ろうということは、これは大阪府民の中でも私は普段の感覚で、非常に皆さんの理解を得られていることかなというふうに思いますと述べたんですね。 で私も先ほど言いましたけど、大阪ですけれども、その何を根拠にね、大阪で非常に皆さんの理解を得られているというふうにおっしゃったんですが、その根拠について教えてください松 並, 松並君。 であのまずもってです、ね、昨日も傍聴席からです、ね、もうずーっと徹頭徹尾、あの議論を聞いておられた清水先生の誠実なあ誠実性にです、ね、心より敬意を申し上げてお答えするわけでありますけれども、まあ、確かに私も大阪の議員で、清水先生も大阪の議員であります。まあ、我々それぞれぞもしかしかて普段 あの密接にお話をするあの支持者の層が少し違うのかもしれませんけれども、私の支持者の間ではで、やっぱり大阪元気にするには、これ、ああやろ、早やってもらわなあかんでっていう声がですねあまりにも多いというところから、こうしたご答弁を申し上げました清水君、それはあの松並議員の支持者の話であって、大阪全体の感覚としてお話 し, していただくということは少し困ると思うんですね、それであの資料の二枚目、ご覧いただけますか。 これは11月16日付、読売新聞の大阪版の記事なんですね、大阪における火事の誘致について、読売新聞がアンケート、世論調査を行いました、火事の誘致、強い拒否感ということで、そこを抜き出して添付しておりますが、 大阪府と大阪市は、万博会場の予定地の近くに、カジノを含む統合型リゾートを誘致することを検討しています。えこうした施設を誘致することに賛成ですか、反対ですかと、賛成 33%、反対 52%、反対が圧倒していると思うんですね。これはあの松並議員のの、ね、支持者の感覚と違い、まあ、大阪府民は このカジノについて強い拒否感を持っている、少なくとも大半が賛成しているということではないと、こういうお立場に立たれませんか。松君 まあ、あのこれがです、ねえーまあ、先ほどの支持者の層ということも申し上げましたけども、もまたあの新聞社等によってもです、ねえー、その社論によって、えー、この数字大体10ポイントぐらい変わるのは私も新聞記者出身でありますので、よく聞き方によってもこれは大きく変わるかなとは思いますけれども、まあ、あのご懸念があることはです、ね、私も重々、そこは留意するためにです、ね、われわれ依存症もです、ねえー、今回のこの IR 法案が通ればです、ね、このカジノと言われるです、ねえー、ものに対してだけではなく 広くギャンブル一般にです、ね、IR 導入を機にです、ねえー、さらに依存症が広がるような、こうした動きにしないとわれわれも意味がないと思っているわけです。いやいやその、まあ、産経新聞も本日の社説で、この火事の法案については苦言を呈しておられるということをお伝えしておきたいと思うんですね、やっぱり普段の感覚 で, です、ね、それがなんか大阪府民がみんな喜んで賛成しているというふうにねあの、考えられるのはちょっと違うと、確かに大阪維新の会の支持率は高いですよ。 選挙でも強いです、それを認 め, 認めさせていただきます、しかしそのこととね、この家事の誘致、IR を大阪に作るということの政策的な是非とはね、違うんですよ、ここしっかりね、あの敏感にならないと、私は見誤るというふうに思いますで、新聞によって違うんだというふうにおっしゃいましたけれども、おおむねあの反対の方が圧倒してますね、昨年6月、日本世論調査会が全国を対象に行った世論調査でも、家事の設置反対が 65%。 賛成三割です、カジノ法案に対する国民の意思というのはもう明確だと思うんですよねで、提出者の皆さんは、もちろんカジノ推進論者ということで提出されたんでしょうけれど、IR、まあ、カジノ含むということでしょ、うカジノ含む IR でしょ、つまりこのカジノを解禁するためにこの法案を出されているわけだから、これを推進しようというのであれば、このことに反対している国民の声、これが多数であると、岩谷議員、これ現実ではありませんか、お認めになりませんか。岩屋君 あのーまあ、残念ながら、IR っていうです、ねあのー、概念が必ずしもまだ人口に十分解釈していないということはあのー、あるんだろうと思います。またあの、マスコミのアンケートもですね、まああのー、アンケートの聞き方にもよるんですが、まあ、あたかもお、カジノ単体をです、ね、あのどこにでも、お誰にでもです、ねえー、数限りなくう認めるかのような あの、ニュアンスを持たせた、あの、聞き方というのも、あの、参見されるわけでありまして、あの、私はやっぱり、えー、正確にこの IR の構想の概念を、あの、知らしめていくための努力は、これからもしていかなくちゃいけないと思っています。ただ、この数年間、あの、世界各地の IR 等を旅行されている日本人の方もですね、大変増えてきておりますので、 えー、国民の中の理解は、私は徐々に進んできていただいているものと思います。清水君それはね、国民の声をねあの、しっかりと受け止めようとする姿勢ではないと思いますよ、あの私、資料につけましたようにね、家事の含む統合型リゾートを誘致すると、こう丁寧に書いた上での反対、圧倒ですから、それは真摯に受け止めるべきですよ、でさらに言うとですね、まだ IR に対する理解が進んでいないというのであれば、 理解が進む努力をです、ね、もっとされるべきです、あなた方なりに、拙速にです、ね、二日間で議論を打ち切って採決すると、それがです、ね、本当に真摯な態度なのかと、誰もが思うんじゃありませんか、私、そのことをちょっと厳しく指摘をしておきたいと思います、そして松並議員。はいえーまあ、先ほども言いましたけれども、大阪府は今年九9月29日にです、ね、2025、日本万博。 博覧会基本構想素案というものを出されましたでここにはです、ね、あの夢島という人工島に万博会場を誘致するんだとでこの素案構想を見ますともすでにですよすでに IR 用地ということで地図で記されてるんですつまり IR と、まあ、カジノとこの万博というのが、ね、セットで今大阪で進められようとしているということは周知の事実だというふうに あの思ううんですねで今言いましたように夢島というのは人工島ですで、ここを会場にするためには、まあ、もちろん例えば津波対策だとか液状化対策だとか、私自身はふさわしい場所だとは思っていないんですが、そのアクセス鉄道、アクセス道路、こうしたものを建設するというインフラ整備が必要なんですね、例えば鉄道建設等に六百四十億円かかると言われているんですが、これら、IR 施設への、まあ、カジノ事マイむ IR 施設へのアクセス道路、 インフラ整備の責任、これは 誰, の誰において行われるべきものだというふうに想定されるんでしょうか松波君、まああの。この法案におきましてはです、ねまああの、地方公共団体の果たす役割としてです、ねあのまあ、IR、これ、まあ、大阪といいましてもまだ。あの この大阪が決まったわけでもないの で, です、ねあの、一般論として申し上げるわけでありますけれども、まあ、IR を設置しようとする場合には、国の方針に沿うよう、地域のインフラ整備状況、周辺環境の現況等を総合的に勘案しながら、さまざまな民間事業者の企画提案を検討した上で、最も効果の高い IR 施設整備計画を作成して、国に対して IR 区域の認定を申請することができるという、まあ、これを、 ベースにいたしましまてです、ね、公共インフラの整備はだからあの国や地方共公共団体が財源を拒出することができるわけであります、でまたあの我々もこれです、ね、インフラの整備にあたってはです、ね、PPP とか PFI 等の官民連携の開 発, 開発手法をです、ね、採用することも考えているわけでありますけれども、まあ、あの大阪市議の先生にもしゃがみ説法になりますけれども、先月の大阪 が市議会におきましてはです、ね、まあ、あのこの夢島のまちづくり構想、まだ完成していないということを前提にです、ね、まあ、さらにはあ、のー えー、まあ先生も今あのおっしゃった額は三案、大阪ではえ鉄道のアクセスがあ想定されていてまああのこの額から言えばえ中央線、沿線の延伸にかかるものだと思いますけれどもまあこれについてはですねまあ IR を誘致するう経済戦略局長大阪市の経済戦略局長はですねえ民間え経費についてはですねまあ主張答弁もしているわけでありますけれども民間事業 に必要なものは基本的に民間事業者に負担を求めるというのが基本姿勢というのがです、ね、現在の大阪の姿勢であろうというふうに承知をいたしております清水君。今、今民間事業者が負担すると、アクセス道路については、今そういうふうにおっしゃられました、であの吉村市長も3月にです、ね、本会議でそのように答弁されているんですが、ところがです、ねえー、今申し上げました、この万博博覧会基本構想をですね。 でここには既にですで、ね、に万博会場へのアクセス道路のための予算として今、私が申し上げた鉄道建設の予算が盛り込まれているんですよで、2025年に万博だと、2024年、1年前にカジノ、IR だと、本来ならば今、答弁されたように、えー、IR の事業者にです、ね、負担させるべきものを、いやその後に万博をやるんだから、万博の費用で。 この鉄道を飛行でではなないいかという構想に今なっているんですねであの松山議員もご存じだと思いますけど、かつて大阪はオリンピック招致に失敗しまして、ね、莫大な財政あの赤字をもたらしましてそれが住民サービスへの低下だとか社会保障を切り捨てだとか 非常にさまざまなところに影響を受けたわけですよねで、今回万博だ、カジノだと、構想だけぶち上げて、まだ決まってないとおっしゃったんだけれども、しかし、どういう形で公共インフラに府や市がお金を出していくのかということは、着々と進んでいるんですね、私、申し上げたいのは、万博が悪いとは言いませんけれども、大型開発前提、そして府民、市民に過大な負担を押し付ける、そんな、ね、万博だとか。 あるいは IR をてこにした ま, あまさしくカジノ万博と揶揄されるようなこんなことはですね絶対に認められないということは厳しく指摘をしておきたいというふうふに思います、ま, まだまだ全然時間が足らないんですけれども、私はギャンブル依存症の問題について議論したいと思います、それでまあ公営ギャンブルは約6兆円と言われております、競輪競馬協定合わせて、パチンコ、パチプスロはね23兆円ですよ、23兆。 えー、この間、消費者得でえ今、人気のあるオンラインゲームですか、これの市場が1兆1000億、急成長遂げたという議論ありましたけど、パチンコ、パチスロ23兆ですからね、桁が違います、全国の百貨店の売り上げが約7兆円ですから、その規模たるものを想像するに余ります、パチンコ、パチスロ代はですね約400万台あり、世界の3分の2のそうした遊戯代が、この日本にあるわけですよ。 で国民が年間どれだけギャンブルで負けるのかということを調べましたら、5兆6000億、5兆6000億、パチンコパチスロを含む賭博で負ける、もうまさしくね、日本はギャンブル大国ですよ、でこの間議論ありましたように、成人全体の 4.8% が病的賭博の可能性があると、依存症の疑いがあるというふうに言われております、で私ね、厚生労働省に改めて確認するんですが、ギャンブル依存症っていうのは、これ、本人の意思に、 医師によるものなのか、それとも病気なのか、これどちらかということと、病気であるとするならば、確立した治療法、もうとにかくギャンブル依存症といえば、この治療法を当てれば必ず治るというね、統一確立された治療法というのがあるのかどうか、この二点について端的にお答えください。堀江部長、えー、お答えいたしますあのギャンブル依存症はあの WHO の診断基準におきまして、その病的賭博というものとして分類がされておりますしまた、世界的に使用されます、米国精神学会の作成した診断基準におきましても、ギャンブル障害という分類がございまして、精神疾患として 認, 知認識してございます。治療法につきましては、先般も消費者徳の方でお尋ねがございましたけれども、 認知行動療法、集団療法、内観療法といったものがございまして、いずれもの治療法も個々の患者様には一定の効果があるものだというふうにあの理解してございます。その上で 患者のどのような症状には、どのような療法が適当かというような意味での標準的な治療法として確立しているものではないということで、あのまあ、そこの部分を取られて、あの赤旗にもちょっと出ていたわけでございますけれども、現在あの、そういうものをもう少し精緻化するという意味であの、日本医療研究開発機構の方での研究を進めてございます。清水委員あのギャンブル依存症が 疾病であると、疾患であると、病気であるということを今、明確にお答えになられました、まあ、診療方針も出るわけですからね、当然です、で同時に確立した治療法、まあ、いろいろ言われましたけれども、まあ、今のところ研究段階だと、今のところないということも明らかになりました、で我が国はです、ね、あのこのギャンブル依存というのは、ね、見た目わからないんですよ、アルコール依存とか、あるいはそうですね、まあ、ニコチン依存、さらに薬物依存、こういうものはまあ生活行動だとか、 さまざまなところにおいてひょっとしたらそうした依存症になっているのではないかと、まあ、家族や周りの人が早く気づくんですがギャンブル依存は隠す病気なんです気 づ, 気づくときには犯罪だとか多重債務に陥ってここで初めて気づくわけですよね最悪の場合は自殺に至って遺書を読んで初めて、えー、賭博依存だったということもわかるわけです。これは厚生労働省のの自殺対策室のです、ね、統計でも 去年、おととしと660人、約660人が多重債務の問題で自殺をされておられます、その中にギャンブ ル, ギャンブルが要因であったという方もいるということはもう明らかになっているわけなんですね、で私、は思うんですけれども、とにかくこ の, この国のギャンブル依存対策というのは遅れているわけです。 でこの間、議論を聞いておりますと IR を, IR を推進することによってそのカジノ法案を作ることによって、えー、依存症対策は進むんだと。 という議論をされるんですねしかし先ほど小沢議員との間でカジノに対するさまざまな対策についてはこれから検討すると、まあ、中身はともかくですよおっしゃるんですが既存ギャンブルに対するですね具体的な中身というのは決してあのこのカジノ法案と一体のものではないということを私、認識しましただったら私、聞くんですけれども必ずしもですねこのギャンブル依存とそしてカジノ推進法をセットで推進する、セットで進めていくという根拠は私、ないと思うんですよ。 本当にギャンブル依存が何をもたらすのか、パチンコやギャンブルによってどのような犯罪や自殺や多重債務が、社会的な損失が行われてきたのかということを私、いろいろ説明しましたけど、だったら、まずこの既存対策、既存のギャンブル対策にまず手を打つということが先であって、これからさらに病的賭博を増やすようなです、ね、カジノを推進するというのは順番が違うんではありませんか。大津田君 我が国の社会においてです、ね、このような現象が非常に幅広くあるということは事実であります。朝早くからです、ね、パチンコ店とか競馬場とか競艇場とか、ありとあらゆるところに出かけて一日中過ごして、多くのお金を損をして、家庭にも悪い影響を与える、こういう問題に何らかの対応をしなきゃならないんじゃないかと。これはですねこの 与党で我々この法案を考えたときに、特に与党である公明党さんからもです、ね、このことが非常に社会的問題になっているんだから、このカジノということを考えるときには、対応をしっかりすべきであるということがです、ね、これまでも協議の中心的課題でありました、そこで先ほど言いましたように、病的なものは保険が出る。 しかし DV とかいじめのとかいろんな問題ありますけど、これに対しては社会的にさまざまな支援措置を講ずることによって社会全体がそういう人を助けていくという仕組みができているわけですが、この既存のものではなくてギャンブル依存症もなんらかのですね境界線のその事態に対していろろな措置を講じなきゃならない、なかなか予算措置とか。 医学的措置とか教育的措置とか多くの必要なことが十分できない、だから私どもはこの納付金と書いてありますが、納付金は必ず取って、そこからですね、えもちろん文化の振興とか観光の振興とかいろんなことには充てるんでございますけれども、充てるべきであると、そのことが大事であるけれども、まず、 このギャンブル依存症というのは大きな問題なので、必ず対策を取ろうじゃないかと、まあ、これはしかし、われわれは議員立法提出者ですから、政府に対しては強くです、ね、そのことは働きかけ、まあよあの、政府からもです、ね、そのようなことが必要であるということは、回答としては得ておるわけでございます清水君。いろいろ言われましたけど、結局、その対策については政府に委任する。 私は丸投げだと思うんです皆さん自身の具体的なギャンブル依存に対する、既存のギャンブルに対する具体的な対策ということは、結局この質疑では私は聞くことはできませんでした、それで、ね、カジノというのは、ね、カジノというものはそもそもその敗者を作らないと成り立たかない。 のめり込み、リピーター、依存症を作ることでしか再生産できない産業なんですよ、これだけ依存症がいるからこそ成り立っているわけであります、そして小沢議員はです、ね、あの外国人だけではなくて日本人も入場させなければ、まあ、憲法における差別になるというふうにおっしゃったけど、これは憲法における平等原則を履き違えていると私は言わなければなりません、法の下の平等というのであればです、ね、私はやはり、えー、このような国民を不幸に陥れるような、 カジノ賭博を解禁するで、そのことでもって経済成長をね、やろうなんていうことは、私はやっぱり邪道だというふうに思います。でね、最後に私、訴えたいんですけどね、日本における賭博の禁止、先ほどどなたか明治以降というふうにお話しされましたけれども、あっ、野政務官、おっしゃいましたけれどもね、日本における賭博の禁止は、持統天皇以来、西暦689年のすごろく禁止令に始まるんですよ。1327年の歴史をね、誇るんですよ、近代法にも受け継がれてる。 あなた方で、ね、その天皇が決めたことを俺破るんですか、まあ、共産党の私が言うのもおかしいですけどね、いや、本当ですよ、これ、勤労の美徳を損ねると、私はね、賭博がなぜ禁じられてきたのかっていうのをね、もっとね、重く受け止めていただきたい、しかもね、この拙速なね、2日間でね、審議をちきって採決するなんていうことはね、断じてあの認めることはできません、百害がやって一理なし、カ事の解禁推進法は断固廃案にすることを強く求めて、質疑を終えます。ありがとうございました